どんな影響があるのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。ウクライナのゼレンスキー大統領から日本の国会で演説をしたいという申し出があったようで、それに関するニュースを TBS ニュースが伝えています。TBS ニュースの記事を引用します。 ウクライナ政府がゼレンスキー大統領による日本の国会でのオンライン演説を政府に提案していることをめぐり立憲民主党の泉代表は他国指導者の国会演説は影響が大きいとして慎重な姿勢を示しましたゼレンスキー大統領が国会でのオンライン演説を提案していることについて泉代表はツイッターで 他国指導者の国会演説は影響が大きいと指摘し、演説の前に首脳会談、共同声明が絶対条件だ。演説内容もあくまで両国合意の範囲にすべき、それが当然だとして慎重な考えを示しました。泉代表は超党派で作るウクライナ議連の副会長を務めています。一方、 国民民主党の玉木代表はツイッターで、前例がないとの理由で断るなんてあり得ない。柔軟に対応すべきとしていて、野党内でも見解が分かれています。こうした中、自民党と立憲民主党の国対委員長が会談し、国会でのゼレンスキー大統領のオンライン演説について、実現すべきだとの認識で一致しました。 とのことです。ゼレンスキー大統領の国会演説。3月17日に中日ウクライナ大使から正式要請がありましたね。多分国会演説の方向に行くんだろうと思いますが、ここに至るまでにものすごく残念なことが少なくとも3つありました。まず1つ目は前例がないという理由で、 ゼレンスキー大統領の国会演説を断ろうとした点ですでにゼレンスキー大統領は3月8日にイギリス議会で16日にはアメリカでオンライン演説を行っています前例がないのであればそれを作ればいいわけで仮にも法律を作る立法府である国会の面々がこれを言っていいわけがありません 前例がないなどという言葉を使ってしまっているあたり、日本という国が硬直化してしまっている象徴とも言えるのではないでしょうか。次に、国会にはオンライン演説を行える施設がないということです。今時オンラインの施設がない会社を探す方が難しいのではないでしょうか。まして、国会はコロナの影響を考え、 リモートワークを強く推奨していました。民間にはリモートワークを推奨していながら、自分たちはオンラインの施設すら持っていないことを恥とは思わないのでしょうか。個人的には国会こそオンラインでやってもいいのではとさえ思います。そうすれば各議員は地元から動くことも少なくなり、 国会議員の移動費を相当数削れるのではないでしょうか。もしかしたら議員会館のような施設も不要となり、さらなる費用削減も期待できるかもしれません。コロナによって財源が厳しくなることは自明の理であり、国会議員もこういった費用削減を少しでも考えてほしいと思ってしまいます。これもまた日本という国の 硬直化を表す事柄ではないのでしょうか。そして三つ目が、この立憲民主党泉代表の反対です。国民民主党の玉木雄一郎代表のツイッターによれば、自民、公明、維新、国民は賛成、立憲と共産が慎重とのこととあります。ちなみに3月17日の 参議院予算委員会にて、蓮舫氏がぜひとも演説をと発言しているんですけど、立憲民主党は一体どっちなんでしょうね。さて、泉代表は影響が大きいと言っていますが、当たり前です。ウクライナは今平時ではありません。有事の真っ只中にある国です。そこの指導者の演説ですから、影響が小さいわけがありません。 泉代表が言う影響とは、おそらく悪影響のことだと思います。対局を見た場合、日本も嫌応なしにロシアとの戦争に巻き込まれるかもしれないという恐れがあることは理解します。しかしながら、日本はすでに岸を明らかにしており、ウクライナの側に立つという意思を表明しています。西側諸国と歩調を合わせて、 ロシアに対する経済制裁を実行したことで、ロシアからはすでに敵対国とみなされているのです。ゼレンスキー大統領のオンライン演説を断ったからといって、ロシアが日本に対する敵対史をやめるわけがありません。泉代表は演説の前に首脳会談、共同声明が絶対条件とも言っていますが、なぜ首脳会談が絶対条件なのか その理由もわかりません。首脳会談で何を合意し、どんな共同声明を出せば、オンライン演説に合サインが出るのかもわかりませんね。泉代表には、まずその理由を明らかにしてほしいものです。日本はすでに、ウクライナの側に立つと決めた以上、ゼレンスキー大統領の演説に妙な条件をつけることなく、オンライン演説を行ってもらう方が、 良いのではないでしょうか。繰り返しますが、今は平時ではありません。有事の真っただ中なのです。平時とは違う対応を取るのも、致し方ないのではないでしょうか。ゼレンスキー大統領が日本に何を求めるのか、詳細は不明ではありますが、日本がすべてゼレンスキー大統領の要望に応えられるわけもありません。 ただ演説を聞き、ウクライナの惨状をより身近に感じ、ウクライナのためにできることをしようという雰囲気を醸成することは、決して無駄ではないのではないでしょうか。さらに言えば、日本の国会はゼレンスキー大統領のオンライン演説を断ったというニュースが世界各国に流れたら、どういう印象を与えてしまうのか、 そういった国際勧告も泉代表にはないと思われます。今、ロシアに対して経済制裁を行っている国々は、ウクライナに対しても様々な支援をいろいろな形で行っています。日本も当然その一つです。その日本の国会がオンライン演説を断るようなことをしたら、日本という国は未だにことなかれ主義から一歩も抜け出せていない。 いざという時に全く頼りにならない国のままだという印象を与えてしまうのではないでしょうか。もしここでウクライナを見捨てたという印象を与えてしまった場合、日本が仮に他国に侵攻されたら誰も助けないという最悪の事態も招きかねません。実際には日米安保条約がありますのでそういったことにはならないかもしれませんが、それでも ウクライナを見捨てた国に対して本気で守ろうという気持ちが薄れてしまうのは事実ではないでしょうか。ロシアに既に敵対視されている以上、ゼレンスキー大統領のオンライン演説を断ったところで受けられるメリットはほとんどなく、逆に断った時のデメリットは計り知れないくらい大きいのではないでしょうか。何よりもまず、 演説に慎重な姿勢を見せている立憲民主党、共産党の皆さんには、義を見てざるは言う泣きなりという気持ちはないのでしょうか。普段は大口を叩いているのに、こういう時に必ず卑怯な振る舞いをするから、有権者の支持をなくし続けているんですけどね。立憲民主党、共産党が